きゃま、っこれがここここここにに持っってっってて、てていいいいいいちょととと取くだだされれもううううう苔がですけどね画期的なかかから邪うう、えーえー、邪魔魔、ね、う顔が見えない。うわ こんにちは、あ<笑>さちゅうです。はい、えー、秋も深まり、肌寒い季節になってまいりました。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。<笑>はい、<笑>長いって言われてたの<笑>余計なことを、はい、えーえーえー、っと、五葉松の株立ちをしたいんですが。まあ、寄せ植えなんですけどね、実は私こういう株立ち。大好きで、えー、たくさん持ってて、もうあれ放題ですね。やりたいなと思ったんですけど、ちょっとこれだと、相当時間もかかるということで、ミニバージョン。 ミ ニ, バージョンでミニバージョンで今日はだいぶ小さくなりまし た,、えー、た, ました<笑>これをやってみたいなというふうに思います、はい、まずはですねちょっとここら辺の汚い焦げをですね、えー、取っていくということとまあもうこの時期、えー、古羽鳥ですよね<笑>、えー、こう自然にパラパラと取れますんでこういうのを取って整理していくとであと剪定をして針金をかけていくという作業になりますねまずあの小木をね皆さん買 わ, 買われた時にどこが正面かなと いうところで見ていただいて、うん、一番太いのがまあこれかなっていうところですね。はい、背の高いのはこれなんですけど、とやっぱり太さこれかな。これもね太いですけど、やっぱりこっちの方が太いということは、うん、まあ正面はやっぱりここら辺を中心にやっていこうと。親やを一番前にするうそうですね。やっぱり親やきが一番見せるというところがあるんで、ここですね。はい、であとはこれは好みで全体にこれをこういうふうに。 拭き合掌して全体に拭き流すのもありますし、うん、ここら辺だけ少し拭き流してここら辺はちょっと広げて、うん、という感じもできますのでとりあえず葉っぱ取ってですね枝を剪定してそこら辺の剪定の仕方もいろいろとためになるところあるかもしれないんで、うん、ちょっとやっていきたいと思いますね。これはさっきパムの会長から、はいえー、とアドバイスがあったんですけど植え替えしないでよって、うんで。将来的にはですねこういう こ鉢はいうのををを自然ににに作り上げてててくるるととととととといいいいいいいうううううここここここ目指しもも、うんまあ、もです、ねまあ、鉢もいいんででですすすすすけど、ね、もっっ薄い、えー、お皿みたいなものに入れるよよななな苔玉みたねね、そうですね、うん、そそ、ね、イメージ的んや思まの形が最後どう変わっていくかと。はい とこです ね, あこれですねっても、はい、これもいずれ。はい ちょっとね、来る時はここですけど今幅狭いんでこんな感じで見てもらってもいいと思ういます。ここもおう 毛足が長いから。そう、あまり よ, よ, く, なよ、ね、くないですよね。夏っぽくない。うん、雑木ならなんかそなんそんな。そうなんです。そうなんです。あんまり良くないんで、ちょっと一旦取っちゃいます。あの昔本で見たのはね、御葉松の寄せ植え、寄せ植えっていうか、株立ちってないよって。見たことがあって、うん、んどうしても前回ないんだっていう人がいたんですね。うん、フルパ取る時は上の方からですね。はい、もう ご, ごめんなさい。フルパ取りに入ってます。はい。れは汚れちゃうから。汚れちゃうからですね。すね下が、あのー、鬼が落ちますんでね。うん、フルパ取る時は上から。 針金かけるときは下からと、うん。勉強になりま す, す。はい。ちょいちょい入れてきますね。ありがとうございます。助かります。<笑>雑談の中に含まれてくるから<笑>聞き逃しちゃいます、ね<笑>そ。そね。<笑>たまにちゃんとしたこと言ってます ね, ね。はい。もう 忙, 忙しかったですね。本当ずっと、うんね。ね。ありがたく。ね。木村先生のところへ行き随所、はい、店ですよね。随所店。香川に行き。 考えました。あ、そうか、放送が順番になっちゃうんですかね。逆になっちゃうんです、ね。逆になると思いましたね。うん、だいたいフルハトリがと、えっ、ー、と、この苔ですね。はい。取り終わりました。と次の剪定ですね。基本的なこと言うと、まあ、通常こう、三本ある場合は真ん中取りなさいよと。はい。言うんですけど、はい。真ん中取る時っていうのは、必ずこっちの目を両方確認して。うん、えー、元気なこと とを確認してから切ると。はい、でないとこれを真ん中取ってこっちが枯れちゃう可能性があると一本になっちゃいますんで心配な場合は真ん中残すってことをよくやります。はい、あの縮める意味でも真ん中取りますね。はい。はい、ちょっと残してですね。これを少し、うん、はい。事故 で,、ね、ですね。はい。焼けちゃう。焼けちゃうで混んじゃうってことですね。うん、でこんなのもこんなのはいらない。いらないですね。このこういうやつは。 はいでえー、とこういういを大事にすするんですねあのなかなか五葉松懐から吹かないのでこういうのとかこういうのとか、うんうん、で普通は太い枝の元に細い枝があるっていうと使えないっていう心拍なんかだとよく切っちゃうんですけど五葉、うん、松の場合は逆にこういう芽が大事でこれを生かしていって将来こっちを切っちゃう可能性が、うんなるほどね、間延びしてますからねあるんで五葉うう松はこういう懐の芽を大事にするとこ れ, これはいらないですね浮かになってるん で, こ, こ, で、ねえー、これですねこういうのを。 ここれれを切って、まあ、これも大事にであとここですねここここもこの分かれに近いところにこの枝があって、うんうん、この枝は3つありますねこっちも2つありますよねこれも2つこれ1本しかないで間延びしちゃってるんでこいつを切ると、うんるえー、こっちを切るっていう方法選択肢もあるんですけど、うん、一から言うとですねただ今言ったここに二股またあってこれは1本で長いということでこれを切ると。うんはい 勉強<笑><違う><笑>でなおかつここもですねここも3つありますんでこれもやっぱり背を低くしたいので両方の目を確認して切るとこここは3つありますねこれは3つあるんですけど今度は逆にこれは主木になりますよねここが、うんうん。ここが一番太い主木になっていくんで背を高くしたいと。 他結構高いですから、うん、そうするとさっき3本あったら真ん中抜くんだよって言ったんですけど、これは逆に活かさなきゃいけないと、はい、いうことで、えっ、ー、と。じゃあどっちを抜くかというとんんとちょっとこれは弱いかなって気がするんですけど、ここに枝がありますよね。ここに枝があるから、次はこっちに来て芯になるということはこれを切るということですね、うん。はい、カンきどっち抜くのって時にこれがあるから、これがあるからこっちを抜くとはい。はい そうすると高い違いになるわけですね。はい、勉強になるな、うん<笑>もう。もういい、やっぱ払いみたいな。いい<笑>枝は左右交互にってことですね。交互にすねそうですね、はい。そう、これもね、あの抜きたくなっちゃうんですけど、はい、この枝のちょっと下ですね。うん、でも、まあ、とりあえず取っときましょう、はい。取るのはいつも取れるんで、あと真ん中の枝がちょっと多いかな。ちょっとこの辺がごちゃごちゃっとしちゃってるんで、落ち取りましょうか。元気のない方。 はい、この場合はどっちでもいいですこっちでもこっちでも、うん、はい二股二股で作っていく中で、うん、そうですね不必要なものを作っていくっていう、ね、そうですねはいそうですね、はい、これはちょっと申し訳ない残念ながらやっぱりここに枝があるんでちょっと枝がなるにはで今度また低すぎるんですねこれね将来こういう株立ちってやっぱり日が当たらないんで下の方って枯れていくでこういうところがあるのはおかしいよっていうはいちょっとねあの 懐は取っとくよとかね切るよとかっていろいろ言ったんですけどちょっとそれぞれ意味合いがあるんで、まあ、よく動画を見返していただいてですね勉強していただければ、はい、再生数を増やしていただけるとですね、はい、じゃあ あ, れとあとは針金掛けでどうするかですね本当はねあの同じような木が2本あれば2本作ってもいいんですけどね むずいいでですすよねむずいですよねなんかあの極端になるとのそ う, です、ねそうですね、どっちでもいいんだよなほいいいいょっとっしま作りましょう、はい、ちょっと太い枝やっぱりこれとこれあの拭き流しにしようかなって一つは。 ですふわっと作る場合はでここを正面にするんだったらここに子供がちっこういうのいるんでふわっと作ることできます、はい、でここを正面にするんだと、これが一番上になるんでもう全部倒しちゃおうかなと将来、まあ、五感五感って考えるとこれなんかいらなくなっちゃうかもしれないですね、はい、邪魔になってここら辺正面ですかねはい、はい 極力、この枝が全部こう見える位置がいいと思いますんで微妙ですけどね、えー、全部がが枝のが見えるところがいいとと思いますねとりあえず針金掛けなんですけども、はいえー、とまず太いの同士一番太いもの同士を掛けて、えー、多分んとこれ14番の導線なんですけど1本では効かないんでこれとこれを掛けてで次に。 もう一本、例えば、これとこれとか、これとこれとかと、いうような、二本ずつで、けるような感じになると思います。で、あとは、まあ、できるだけ見栄えを考えたときに、内側から、こういうふうに回すんじゃなくて。後ろ側から、そうすると、ここに針金が来ないんで、うん、この方がいいかなっていう感じですね。あ、はい、こ向きは。もう、そ、そしたら、もう、外側で、そうですね、特に、あの、ひねないんで、いいと思います、これは。わりました。はい、ひねる場合は、考えた方がいいですね。そうですね、うん、あの、特に、ねじらずに。 行きたいと思います、はい。はい。高松の方見てますからね。てまね緊張しちゃうな。<笑>ここら辺まだピッチがあのちょっと短くなるんですけど。はい、この枝の下に針金入っていきたいんで、ちょっとピッチが短くなります。こっちは結構長めにやったんですけど、はい、この下に入りたいんで、ちょっとピッチが短くなりますね。と、はい、前もお話 し, したんですけど、この下に入ると言って、さらに次に私で。 そうですね、これかけるかどうかわかんないですけど例えばこれとこれをかけるときに、うん、この下に針金入ってきますんではい、はい、で屋根は入る隙 間, を作、はい、隙間を作ってるってことです ね, ねそうですありがとうございます<笑>、はい、<笑>ここは高松はあれですか、はい、えー、とまあ盆栽が一つのうんメッカというか そ, う、ね、それ以外は何かあるんです か, ですかうどんああさぬき違うかさぬきですよね ううどど、んんんんんめっっっちゃありまました。たたさささにに。おてて、ていいだ食食食事事全全部、え僕食べたお食事全部僕僕僕べそうででですす。すか。ははビッグボスビッッググボボボススス。呼<笑>けビッグダディじゃないですね。はい っなんであちょっと次のやつ考えた時に、はい、ごめんなさいこうちょっとピッチを広く取りすぎちゃって次ここに入ってきますんでこの下にちょっとごめんなさい一回戻しますね。ここここここういうう、はい、ういいいいととももあありりまますすすすププロロじじゃゃななんんんででででねね、ね<笑>ね、こののの下に入ってくるか、えー 私は素人ですからっていうのはずるいななって言ってました。えーえーえーえー、あ言ってます。嘘ね。誰が誰が言ったか言ってました、ね。嘘。プロの方が言ってましただと思います。だ<笑>と思います。あの、そう、ずるいと思います。それはすごい。ずるいよなーって。ーってね、あー言ってますね私ね。逃げ言葉ですよね。逃げ言葉。本当だよな。もうプロですかとも言えないしね。そうですね。嘘はついてない。嘘はついてないしね。そんな。 ちょっと一旦曲げてみますねこれねこれちょっと長いんでちょっと切っちゃいますね行き場がないんで。はい この辺でね、頭を作ると思うんですけど、うん、この辺にちょここっっとあったら、これがちょっががないいいんでこ、はいはい、こういうのが切っちゃいますこれがねもうちょっと太ければいいんですけどね、うん、これもねちょっとうるさいかもしれないですねこれ裏にあったらいいんですけどね、うんうん、正面のいい枝なんですけどね、うんまあ、とりあえずとりあえずこの辺にこう作りますけどね、うんはい、少しこういう変化をつけて、はい、で最後はやっぱり少しこう流すんですけど あの真横に平らになるんじゃなくて、えー、触れながら最後少し上にいった方がなんとなく優しい木になるかなっていう気がしますね優しいんで<笑>それが余計だっていう<笑>じゃあちょっとこれ曲げるようにもこの辺邪魔なんで、はいえー、とこっちの方をかけていっちゃいますねそうするとやっぱりこれとこれをかけようかなとこれをね何、はいうん、か何言われてるか 気になるなぜひ行ってほしいですかね。かって話してほしい、うん。ああ、そうですね。ラブコールしましょうよ。ね、そう、ね、にらまさんにはできてるとして、うん、全国で会いたい盆栽師。<笑>なるほど。盆栽タイムズの。盆栽タイムズ、ああ、そうそうそうそうそう、長野の温泉の西川さん。西川さん。もう、ぜひお会いしたいですね。ぜひお会いしたい他には。 ええいっぱいいますけどちょっと急に言われても<笑>これねやっぱりちょっともったいないんですけど今取取っっててまます？取ってます<笑>。<笑>ちょっとあまりにも他のバランスが細すぎるのとる一番目の前に来ちゃって、うん、ちょっとあまりにもやんちゃ坊主すぎるんで、うん、ちょっとこれ取っちゃいますね、うん、これでちょっと初めてまあ五感になるというのもありますんではい。スターがいっぱいいますからねスターがねスターがええー 本当にスターなんだってところを、動画で出したんですよね。えー、ああ、はいはいはい。そうですね。そうはいはいはい、意外とね、冊子とかでしかわかんないですからね、うん。初心者が多いと思うんですよ。この動画見てる人も。そうなんですね。そういう人たちに、次へんだっていうのを知ってほしいですよね。えーうんうん、次へんだ。うん、盆栽や、のその、トップクラスの人たち。あ<笑>あ、そうですね。<笑> 日村さんはすごいっていうのはもう伝わってるので、自分の自分 の, で<笑><笑>自分のことしか考えてないから<笑>すごいんだって言われちゃう。すごいですよ日村さんすごいですよ。いやいや全然全然。こんだけ喋れる人がいないですから、ね。ああ い, いやいや。<笑>普通のサラリーマンですから。うん、はいサ ラ,、はい、<笑>サラリーマンです。うちの母親が日村さんって何してる人。そうですかサラリーマンです。変わってきましたね。うん 木を前にちょっとして、うん、そうですねこれは、ねうん、行き場所が結構難しいんですよね、うん、極端な吹き流しにするか、うんまあ、軽い吹き流しにするかっていうのもあるしで最終的にはやっぱりこう全部並べないようにっていうことですよねで、うん、さっき言ったように枝がこう全部見えるところ重 な, らない、うん、重ならないようにですよねこういうところになっていかなくちゃいけなくて。 だしし、はい、はいたちょっとねやっぱこいつがうるさいんで<笑>うん、うん、やっぱりしに対して、えー、とこの中に入っていっちゃうとうるさいんでちょっとこう逆に離したんですね、うん、それにしてもちょっとこの辺はね正直言うとこれ取っちゃいたいなっていうぐらいこの間なんですけどね吹、うんうん、き流しというかあんまりそんなにごいちゃごちゃ懐にあ必要ないんで取っちゃおうかなっていう悩んでるんですけどまああとは頭にして。 これを枝にするかっていうとですね、うん。ちょっとやりながら考えます。はい、あのこれは頭にする方法もあるし、これを頭にしてこれを枝にする方法もあるし、うんちょっとやっぱり枝が混んでる感じしますで、これはねやっぱりちっちゃいんで、ちょっと取っちゃいますね。でも1本一本の木に頭とかや考える。うん、うん、一応あった方がいいですね、うん。はい、これもそうですしね。だからこれを。 本当はもっと倒したいんだけど倒しすぎるともうごちゃごちゃになっちゃうんでやっぱ枝見せるためにはちょっと起こし気味のこう返しで、うん、これ一番下で下なんだけど最後は少し上に上がっていくし、うん、でこれが2番目ですよねでこいつはちょっとやんちゃでいいと思うんですねあんまりこっち後ろはばっちゃうとこうでかくなっちゃうんで、うん、やっぱり流れなんでこっちなんですけどこれは適当に遊んでるよっていう、うん、プラスさんが木村先生に言われた。うんうん ちょっと遊びの枝を、ね、なっっ今プラ、ね、スさんと高木さんが今、はい、ごっちゃになりました、はい、というちょっと遊びの枝でこれはねあれん坊でいいと思います。はい、ちょっと個人的には、ね、こここれれをどど、うすすのかなな、うん、ね、っ、ねえーね、っていいんんですよ。こっちの中なんだけど こういう1本ぐらい遊んでろさないいやい や, いや、はい、あのねみんなですから、えー、と小白はこう下ろすイメージがあるんですけど、はい、こういう木はこうスーッと優しくでいいと思いますこっち流れなんだけどこっち側へ出る枝っていうのはいいし、うん、で本当は小道があったらね小道1本遊んでてもいいんです ね, なるほどねそういうあの全体の中でこうなんだけどちょっとあ遊びがあっていいなっていう感じがあるんでやっぱただ単に全部押すだけじゃ、うんねそうですね、かっこつかないから。うん まあ枝なんでこんなあんまり無理に起こす必要もないし、まあこんな感じでね、ね、うん、できればいいかなっていう気がしますね。うん、はい、こっちでやっぱり寄せて開く寄せて開くって。雑巾近いような作り方になるかもしれないですね。優しく。優しく。優しい人が優しく。優しい人は優しく。うん、<笑><笑><笑>じゃあ、あの小枝をちょっとかけていきますね。はい。はい、えー、っと、先ほど言ってた、ここに隙間開けますよって言ったやつですね。はい、ここにね。はい。はい。 でこの枝とこの枝をかけるっていうことを想定してちょっと隙間を空けてて今ここまで行ったんですねはいでこいつはこの下に入ってきて、まあ、このなうにかけるとる ど,、はい、どっち行ってもいいんですけどこれまあこっち2本あるんでこっち行った方がいいかなってこっちの方がちょっと 太, 太い感じもするんですけどやっぱり最初のこっちの木でやったら、うん<笑> 終わるか終わらないかレですよね。<笑>終わらないでしょうね。よかった、ちっちゃいのしていいて、えー。そうですね。でも私はこれやんなきゃいけないんですね。<笑>すねはい、ある程度細かくかかってきました、うん。そうですね。こういうところはね、雰囲息出てきました、うん。これもいらないかと言いながらもね、少し下ろしてね、うん、やって、あとこいつがどうするか。うん、まあこれちょっと邪魔だったんですけど。ちょっと後ろに行って、はい、うん、まあいい位置に来れたかなって感じですね。うん やっぱセンスだなえっとねこの枝をどうしようかななんですけど、はい、まあ普通だとこの右左というふうに言ってここら辺にかぶってくるんですけど。はい こいつがね、ちょっと死んじゃうというかこの枝がこれが上にかぶってくると、はい、な, るなんでこれはね少しちょっと後ろに持っていっちゃうかなってこれはもう今のはい発想ででうん裏枝みたい に,、うん、たいにそうするとこういう空間ができるんでこいつが生きてくるんですねもうんうん、この枝がね。ということでちょっと裏に持ってって裏枝風にちょっと作ってみます。 やっぱセンスですね。はい、い や, い や, いやそ<笑>ういうことだよ。そればっかり。<笑>でも大事ですよね。大事ですよね。それで、うんそうそう。それをやっちゃう人もいるかもしれない、うん。そうそうそう。とりあえずね、何でもかんでもってなるんだけど。これはやっぱ言語化できるっていうのは。そうですね。天才、ね。えもういやいか。もういいか。<笑>いいか<笑>うん、正直見違いましたね。 うん。位置が決しましたね、うん。こういうね、寄せ植えとかまあ、株立ちみたいになる。野が本当に難しいね。難しいですね。バランスですもんね。ねこの位置はどうしようとかね。正面からだけじゃないですもんね。こうなってくるとね。腕のやっぱ差が分かっちゃうといやいやいや。だから恥ずかしいんですよね。プルじゃないですか。<笑><笑>言っちゃいけ言っちゃいけない言葉。<笑>まあちょっとやっぱり作りながら思ったのは、しょう白であってもよ寄せて作る。 っていうんですかね。寄せて開く。うん、寄せて開く。開くの枝の切り方ですね、うんこ。こういうところもですね。うん、まあこういうところもこ寄せて開く。ね、こういうところもそうですね。寄せて開く。やっぱり吹き流しの場合はやっぱそういうふうに作った方が。妥協を許さないの。許さないとなかなか終わらな い, い、うん。こっちの木じゃなくてよかった。<笑>ですね。終わんなかったですね。うん、いいかな。そうですね。 本部の枝をね本当は見せたいんですけどうーんなかなか完成しない完成しなに<笑>逃げきらない男<笑>優柔不断な男今ね一応まあほぼ一応完成ということで保、はい、正面でこの枝枝を全部見せなさいよってさっき言ってたんで、はい、この枝に、ええ、この枝の。 ここがベースでいいと思うんですけど、はい、もう一つねここの隙間に入ってくるのもあるんですねこことこの間にこの2つが、はいはい、あ正面の位置があってうんそうそうそ う, うそうするとちょっとね枝がねちょっと前に振ってくるんですよ、はい、この辺の枝が、ね、みんな前に、うんうん、こういう見方もできるでさっき言ったこういう見方もできる、うんはい、これをねべちゃっとやってもいいんですけど少し立ち気味にしてすっとなんかこう締まるっていうか あのこれが1本種ぼがちゃんとあるよってこれ一緒負担にしちゃうとなんかこう、うんうん、まとまっちゃうんであえて、うん、分けたんですけど、ね、結構だからそこを初心者だとそ吹き流しだからガーッ て, てやりたくなっちゃ う,、ねうん、うなっちゃうんですけどちょっとあえて立ててみたっていう作りであれかなということでとりあえずいろいろ動かして最終的に5本が見えるような位置が決まりました。はい <笑><張り><笑><笑>うまあ、あの大木感が見えるように。うね、えー、はい、だったかなっていうところですね。確定の前のと比べて風景が感じます。よねそうですね。で、この、このバラバラがいいんですよね。こね、バラバラが。みんな同じようにっていうよりは、こういうふうにちょっと上立ってたりとか、はいはい、これもそうですけどね。 で寝てるのもこう目を打ちながらと、うん、こんな木を見つけたらこんなふうに作っていただければとそうですね、はい、結構余セがありますから ね, そ う, ですね黒そうそ う, そうねこういうね将来的にはこれを鉢を抜いて根洗、うんねうん、いですかね、うん、そんなふうに作っていくといいよと、うんまあ、とりあえずいいんじゃないですかね、はいはいこの アンンンババララスススののががいいいいいいとと思まますすすす褒めていただけるかかかどううくださありがとうござ掃 除, 掃 除, です、ね、<笑>掃除からででねね、はいはい、フェっちゃいました3日間ありがとうございました。はい、大勢来てるです昨年以上の人数、うん ですねえー、おかげさまでそこそこの売り上げもた<笑><笑>りまして、ね、特に2日目はね、あのー、大雨だったんですけど来ていただいた方とはいっぱいお話ができました。 普段はねあの、ツイッターとかだと私いろんな木の話は、えー、この木どうしたらいいなんていうのはあえて答えないんですけどフェスとかお祭りの時はねもう聞いていただいて、えー、全部聞かれましたやっぱりこの木どうしたらいいって、ねうんうん、でもそういうの話せるチャンスなんでね、はいうん、あの来られた時はどんどん聞いてもらってこう、まあ、あくまでも私の考えはこうですよという話をあできますのでワンそうそうワンポイント自分の成長のためのワンポイントなんか話がとっちらかってますけど。うん<笑> 人に「この木どうやって作りますか?」って聞く、はいえー、ときに私もずっとやってるのはまず自分で考えるんですね、うんうん、どこを正面にしようかどうしようかで聞いた上でそれを、えー、と先輩なりプロの方に聞いて、うんえー、話を聞くとそうする と,、えー、と思い自分も思いもよらなかったところが正面になったりとか、ね、思わぬ樹形があったりして、うん、でそこのギャップが勉強になるんですね。うんうんうん で最初から「どうしますか?」って聞いちゃうとその人の考えになっちゃうんであのさっき、まあ、教えるっていうふうに言ったんですけど是非一回自分で考えてもらって自分だったらこうする な, ないなであ昼間さん「あそうそういう考えもあるんだ」っていうふうになってくると、まあ、成長してくるかなと思ったんでちょっとそこも一つワンポイントで。それね結構やっぱ勉強になって私も前こういったね佐藤さんとか。 行くとき必ず自分でやっぱり構想練ってで違うとそこは勉強になるし、うん、同じだったときにあ、うん、なかなか自分もそこまで行ったなっていうなるほどうん感触がねあの得られると思う大事なことだと思いますねこ、はい、れであの木村先生のところいたときに プラスさんの木を僕ならこうするなって言ったやつが木村先生と全然真逆の意見だったんです、ね。<笑><笑>はい。そこまだまだな。<笑>大きなギャップがあったわけです ね, ね。はいはいはい。そこがだから勉強になるわけですよね。本も全部切り落としちゃえと思ったら<笑>全然全部イカ汁でした、ね。<笑>そうですよ ね, ね。先生もなんかあの。<笑> こう決まった形に作るんじゃなくてむしろ上げてみたらあって不自然ささの面白さですよ、ね、あれね私の木持ってって見てもらおうかなって話あったんだけども結果的にやっぱりちょっと微妙なんですね私なんか関係がね<笑>関係がちょっと微妙だしよくねあの古風店の売店かな案内とかでは話はさせていただいたんですけど、うん ちょっと、うん、そうなんですね聞くにはちょっと微妙な関係だからな。なんだもしつつ使えない。ない<笑>ね。同じね殴り合いの殴り合いとか思っちゃうじゃないですか。なそうか。そうや<笑>そうそ う, そういう意味そうそううじゃなあそういう意味確率があるのかなと思っちゃうね。お母さん見てるんですか。見てますね。めちゃくちゃ見てます。あそうなんですか。じゃあ私と一緒だもう視聴回数を増やそうと思って、ね。<笑> いや優し い, じゃないでででです、えー、すすす<笑>すかか今回帰っっっててて知たんんけども見まそ う, すかそう、えー、高校1年生の可愛らしい子ですですからし心配されてる感じですあな木じゃないですか。の園芸センターさん えー、いいいんにいいだいいいいいいいいだだけで難しいねねこここれれ、うん、なるほど、っっちから、ね、逆向きにこう行ってんうんこれいいこれは<笑><笑>いやあのねこう、はい、あのコーヒータイ ム, コーヒータイムはい。 こういうふうに普通作って多分作ろうと思っててやってるんだけど、うん、やっぱりここの面白みがありますよねそうするとねこいつが消しちゃってるんですよこの上の、うん、隠しちゃって る,、うん、隠しちゃってるだけどこれ種木の幹だから切れなくて、うんうん、そうこれを生かすためにはこの上ほ本当は取りたいぐらいなんですけど取れないじゃあこれ1本で作るかって言うとそれも寂しいんでそうするともう一つはこういう立てるってのもあるかなって。 起こす取り付けでうんそ う, そういうのもありますそれでこいつをこう潰してくるっ、うんうんうん、で、こっち流れに作るこっちちっち ゃ, ちっちゃくするなるほど、うん、ちょっとカンちゃんとかねあのカサ先生の意見も聞いてもらってもいいと思うんですけどこれもあると思います立っててここをグッと潰して大変ないんだよなこれ邪魔なんだよなこっちこれ生かすにはね開けないですか 上ににあああげるるるかかぶってて部分やすすすすすすがささんんりままねここここれれれれをを、ね、えて、ね、開いちゃういいいいいいい先生の意見勉強になると思うんででで、ねうん、難しいけど面白ははお土産ですか僕のお土産あるんで、はい、食べてださい。<笑> 昨日ね始めたばっかりで、はい、たまたまなんかいろいろ動画見てたら「盆栽 Q」えー、キューを見ちゃったと。見ちゃったで本当に始めたばっかりで、うんえー、と今3本ぐらい持ってるんだけどハマっちゃったってハマらせちゃいましたか ま, せちゃいました、ねはい。だけどやっぱそういう人をターゲットしたいんですよ ね,、うん、すねだから間違えて見ちゃう。 そう、おすすめで何か出てきちゃって何か出ててきちゃっ見出しちゃって、えー、あれ何か面白いじゃんってそ、ね、こがね良かったですねそういう話聞い て, も し, してもしかしたらこのチャンネルが日本一人を増やしてる可能性がありま す, ね、うんうん、うんですよね変な話新しいねあの最イを増やすという意味では 一番貢献してる一番貢献してるかもるか も,、うん、もうちょっと敬ってほしいですね。すね<笑>誰か敬ってないっていうんですかね誰。誰も敬ってくれないから<笑>か自分で言っちゃうっていう。自分で言っちゃう結構多いですよね。ね、そういう話はね。